今回のお話はですね、童話研修や講演の資料というのは絶対捨ててはいけない。なおかつね、神奈川県人権啓発センター、自転車に送るべきというお話です。よくね、地域や職場、あとは学校なんかでね、童話研修とかね、 ああととと公園とかあると思うんですよ大きな規模のや小さなものねもうそれは全国各地でやってると思うんですねあるいは学校の授業なんかでもいいですよこう道徳とかのねこう時間を割いて行われるようなその童話に関係する授業なんかそういうのでもいいんですけどもそういうのでね資料を配られるじゃないですかああいうのをね捨てる人が多いって言うんですよね。でつまんないからって言ってて言ねもう 講演なんかもね、こうぼーっと聞いててね、でそういうのってやっぱね講師の方に失礼ですよ。講師の方もね、やっぱそういうのを嘆いてるようなんですね。だからね、そういう研修なんかがあれば、ちゃんとねまずメモを取ること、この配られた資料の隅っことかね裏側でもいいんで、このちゃんと要点にを 要点要点をメモすること、うん。大事なのは、例えばね、部落の地名が出たらそんなんもうがっつり書かないといけないですよ。あとは、名字とか宗教とかね。あと、お金に関することとかね。そういう金額とか、そういうことは、ちゃんとね、がっちり書かないといけない。講師の名前とか、講師の所属とかね、うん。人名なんかね、こう、固有名詞っていうのは、ちゃんとね、メモしていくっていうのがね、非常に大事なことですね。あとね、 できれば、ね、録音すするっていいいううのもいいと思うんですよよくね録音禁止とかあるんですけどもそこはもう表現の自由なんでこうスマホをね録音モードにしてこうちょっとカバンに入れといたりとか IC レコーダーを懐に入れといたりしてもいいんでちゃんとね後でこう聞き直せるようにこの公演なんかの内容っていうのをちゃんと録音しておくと。で インターネットを使ったね、リモートの講演なんかだと録音禁止とかね、Zoom だとこう禁止にできたりするんですよね。でもそういう場合でもね、単純に画面をね、こうカメラで撮影とかそういうこのもできるし、別にスピーカーからね、なんかマイクで録音とかもできるので、そうやってちゃんとこう記録を残しておくと。で、そうやって残した記録、録音、映像、あとは資料とか、そういうのはですね、あの、絶対捨てちゃいけないです。捨てるのはやっぱ失礼なんですよ。 それでもなんか手元にね、そんな置いてても邪魔だなと思うんだったら、あのね、この動画の概要欄に、次元社の問い合わせ先載せておきますんで、そちらにね、送っていただけると本当に助かります。あの、郵送でもいいですしね、あとはもうスキャナーでスキャンしたりとか、あとデジカミで撮ったりとか、で、電子データなんかだったら、こう、アップロードできるんですよ。このフォームから、ファイルとしてアップロードできると。アップロードすれば、あとはもう、 ね、その紙の資料はもうポイって捨ててしまってもいいのでとにかくちゃんと記録を取って自転車に送るとでこれが、ね、何の役に立つかっていうと一応神奈川県人権ケアセンターっていうぐらいだからちゃんとね人権とか童話について研究してるんですよ。 でその研究のためにはいいろんんなな資料のの積み重ねねていうのは大事なんです、ね、でちょっとしたねそんな地方でやってるような講演の資料とかあるいはなんか学校のその童話なんかの授業で配られた資料とかそんな大したもんじゃないと思うかもしれないけども実はそういうものの積み重ねがですねあとでねいろんな出来事とつながってたりするんで本当研究には本当にとってもね大事な資料なんですね。 うん、それは全部使われるっていう保証があるわけじゃないんだけどもやっぱ何か事件があった時にあれそういえばあの時公園でこんなことを言ってたっていうことでなんかねそこからね広がっていくっていうことが非常によくあるんです。だからね 我々は研究している団体なのでちゃんとねそういう資料を送っていただけると今度助かります。でその取り扱いについてもねこれは出してはいけないっていうことを明記していただければ絶対外に出すことはないし当然あの匿名希望の場合はその名前も出したりはしないので逆に出してほしいっていう場合はそのちゃんとねあのその旨を書いていただければ出しますので、えー、で。 本当にあの、郵便なんかも、こう、名前書かずに、こう、そういう匿名で送ってもいいし、メールなんかも、あの、匿名で送れるようなサイトあると思うんですよ。あの、検索したら出てきますよ。そういうところで送っていただ、送っていただいてもいいですし、ぜひですね、この、我々にですね、資料を送っていただきたいと思います。え、もう一度言いますけれども、この概要欄に、この連絡先のアドレスだとか、そういうのが書いた、この、 URL 貼っておきますのでそこから是非ご覧くださいそして何かねほんと些細なことでもいいのでそういう人権研修なんかの資料そういうのを送っていただければと思いますということで今日の皆さんへのお願いでした